皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスはゆずきゆかりでお届けしています。2022年8月15日、すらみちのお散歩について、全部の箇所を調べたわけではないのですが、水の近くにいることがほとんどなのではないかという仮説、あると思います。最近のパニガルムですが、道中のボスモンスターは全スルーして、アイテムを集めまくるルートを通っています。 レッドログを狙いに行かなくても、ソーセージはあまり気味な傾向が続くのではないかという推測からです。特にグリーンログが美味しそうな感じなので、積極的に狙っていってます。今週はバニガキャッチャーということで、魔法使いのレベル上げに最適でした。1回あたり経験値が4万から5万くらいもらえるので、もはや試練の門と変わらない勢いです。ちなみに、今回の報酬はこんな感じでした。かなり美味しいですね。これは10回やるしかないです。